名古屋駅前に戻ってきました。で、ここはの通路。今5 時, 5時半か6時ぐらいだと思うんですけど、帰りのラッシュですごい人です。今日はすごい人です。 今名古屋駅の中ですえっと JR 全線切符売り場あの新幹線の切符はここで買うみたいですこんな感じです新幹線の自動販売機も発見しました販売機で買えるみたいです新幹線の事件とここで買えそうですじキッシメンが有名ですねこういうのあるんですけどもなんか名古屋うまいもん通りというのがあります多分ラーメン屋さんがあそこにあったと思うんですけど 行ってみたいと思います。